令和元年10月17日、今年度の阿蘇市戦没者追悼式が行われ、英霊の冥福と高級平和を誓いました。追悼式は阿蘇市体育館で戦没者の遺族らおよそ180人が参列して開かれ、まず戦没者の御霊に対して黙とうし、冥福を祈りました。そして、 阿蘇市英霊検証会会長の佐藤義雄阿蘇市長が、戦没者諸英霊のご遺徳を忍び、悲しみの歴史を繰り返さないよう決意し、平和とともにさらなる阿蘇市の発展をここに誓いますと、式辞を述べました。続いて、阿蘇市戦没者遺族連合会の山部育三会長が、今の日本があるのは、英霊の皆様が、 命がけで国を守っていただいた賜物ですと、追悼の言葉を述べました。幸運動銀栄会による献銀があり、参列者たちが白い菊の花や遺族が持ってきた花を戦没者英霊が祀られた祭壇に手向けて、英霊御霊の冥福を祈りました。阿蘇市によりますと、阿蘇市では先の大戦で1162人の方が戦場で亡くなっており、 戦後70年以上が経過して遺族も高齢化し、年々戦没者追悼式に参列される方が少なくなっているということです。昭和20年7月、フィリピンで夫が戦死した阿蘇市一宮町宮地の山部千本さん101歳も参列して祭壇に花束を手向けていました。最後に、内の牧小学校6年生の中川瑞木さんが 平和への願いと題した作文を朗読し、高級平和を誓いました。